y o s Thank、you Thank、you ちょっとからん。 恥ずかしがりなやなやなこんなイケメンしたらそうですけどどうも、お呼びいただきましたありがとうございます動画上があるからだっ、ね、おちょっと十八禁発言ちょっとやめとこうわカットするから大丈夫、うん、カットするから大丈夫。あ、本ん、ま、じゃあ今来ろうかな近づい て,、うん、づ い, て い, たいただきますいただきますありがとう、なんか準備した、うん、おいしいおいしいうんよーし見てるわマジうまそうやな<笑> 後でたっぷり遊んだうから<笑>やめて あ, げあ<笑><笑>おいしいこれやめ<笑>てあれやめてれやめてあれやめてあれやめてれやねてあてあもめっちゃ染みてるこれ何の味のあれやこれも一緒に煮込んでんや焼き豚と一緒に、うんうん、なんて言われや普通のメークインやで、ね、芋の種類じゃなくて味付けのあれが7やろなと思ってもう料理するっけとかありがとうえっと行った時ぐらい俺がクラブで踊り散らかしとった時<笑>逆なされてん しかもそれに関してはそこをちゃんと自慢すんで俺俺に俺にしてきたから俺にしてきた<笑>俺にしてきたちょっと酔っ払ってきたんちゃう<笑>早ないゼミ<笑>あごめんなさいね旦那さん置いていただいて<笑>俺女の子全然浮気してると思うコンパとかしたらさ女の子とさしゃべりたいのもあるけど結構好きな男と好きな男っていうの<笑>ノリのね何せ何ぜ席きちゃったんですか女の子やったらだいたいいけるから。 チャチャ違うって性別が女子やったら<笑>俺そ ん, そんなんじゃないからな男はこう番人受けする人は基本的にはストライクには、うん、絶対入んのよ、うん、その中で、まあ、性格とか含めた彼女ストライクゾーンがまたその、うん、別にあるみたいな別枠でお酒飲んでたら<笑>うんかわいいってななるほどイエスもう世の中のすべてのもありとあらゆる万物の男がそうや 何のちょっとこれ何の話からこれ入れたの<笑>あの何の話だったかな分からないんけどでこれ話終わると思ってるでしょまだ続きますから<笑><笑><笑><笑><笑><笑>あの大っぴらにすることではないから<笑>大っにさ男の前やったらそっかんう分かん<笑>ない NGNG うまいこと切っとって<笑>俺めちゃくちゃ人見してやったから、うん、<笑>あるの 大体さ、男のの原動力っっててたたたいいいじゃななな好き女子に笑もららえみところかからら始まるるやや、うん好きななな、女の子に笑ってもたいやちょっとビビるやん結構れ、して見られてるみたいな。 ポイントあるからねっ何<笑>かどこ住んでるのとか何が趣味なのって言ってこう喋るよくやんか、うん、まあどうせ女の子そんな大した面白くない話<笑>なんかインスタでなんとかすんのが好きならんか私嵐が好きで大体終わんねん嵐についてもうちょっとね深掘りしてなんか話してる人そんな気ないのにさらさらねが、ね、<笑>でこうこうこういう時のこういう仕方が好きなんですよそしたら俺らも惚れるやんかあそうなんえ、じゃあ男の人のタイプってこういう話なのとか っていうところにこの話が盛り上がってくる話題さえも言ってこないのに、うん、オウム返しもしてこないっていうに、うん、お前たちはゲストなんだと、うん、まあでも確かにそうまあまあそうや、ん、な、うんうん、こういうことばっかり話してるからたまになんでそんなに女の人嫌いなのってめっちゃ久保田って俺言っとったけど当番回数めちゃくちゃ多いねんだけどその1回しか投げへんみたいなタイプねなんかリ リ, リリーフ当番みたいな感じやその。 俺、最近思うのは「うん、北風と太陽」みたいな。あ何の話をさせられてるやけど<笑>入れてもらってなんかそう、飲まないと今やってるわけ。<笑>俺何をぶっちゃけさせられて<笑>ちょっと